ブラッドロッチ来ましたここから回そう破滅あるねチェイスで使うかな離れよう レース、アダムを追いかけに行くかな。やられたのはビルジーか。僕の近くだ。今なら助けられるね。 うわあ、近くにいた。 どこ行ったついてきてないね近くで様子見ようかなレースだとどこ行ったか。 わかんないね。後ろにいたー。うっ タゲが変わっっちゃった。ここチェイスで使うね離れよう早く回さなきゃ発電池って周辺を探しそうだね 多分いない、ビルジー逃げよう。お、オブセがチェイスしてるから、治療できるかなビルジー急いで回そう。仲間追われてるのかな僕が救助しに行こう。 全然追われてなかった痛がない変なとこ逃げてきちゃったよ こきちゃったんだ右奥の発電機進んでるかなビルジーありがとうビルジーが右奥行かないってことは あんまり回ってなかったのかなバベチリでこっち来るよね遠回りして助けに行こうアダム逃げようレース来たー 右の発電機は二人用だから僕は南ーのカバーに入ろう邪魔にならないようにしなきゃちょっと待って追い越さないで レースどこ行った発電機の様子見に戻ったっぽい。ナンシー僕が使用するよ。ありがとう。最後の発電機一緒に回そう。通電ナイス。レース出しのも上ありそうだね。やっぱりのー上あった。 アダムごめんようおに出ちゃうよ。